精一杯踊らせていただきます最後までお使いくださいはい参りますこれはオリジナルの曲になりますシューライブヨーダン GO! you 最後までご覧いただきまして、ありがとうございました<笑> は, はい、力強く圧巻の演舞をしていただきま